また歌詞にも耳を傾けていただきこの世の中を皆さんの力で一緒に支えていければなと思っておりますので何卒よろしくお願いいたします。<笑> ありがとうございました。東高よさこい七丸隊の皆様、素晴らしい演舞ありがとうございました。